新型コロナウイルスの影響でこれまで休止していた中学校の部活動が令和2年6月8日、阿蘇市内の各中学校で3か月ぶりに再開されました阿蘇市立阿蘇中学校では昨年度の3月2日からの度重なる臨時休校に伴い部活動ができない状況がおよそ3か月続いていました。久しぶりりの部活動再開にあたり まずは落ちた、体力ををを戻すたたた。た、め、ストレッチや基本練習などを中心に生徒たちは汗を流ししていましたまたこれまで体育館ではバスケットボール部とバレー部が同時に練習を行っていましたが3密を避けるためしばらくは競技ごとに日替わりで中と外に分けて間隔を十分に取りながらそれぞれ活動することにしています。 新型コロナウイルスの影響で今年の中体連は県などが中止を決定しここ阿蘇郡市の中体連も生徒の安全安心を確保するためやむなく中止となりました本当子どもたちにとって申し訳ないなという思いももそれで今もその気持ちは持ち続けております何か代替できる大会等の運営に中体連として協力ができないか 主催はできないんだけれども、何か協力はできないかということで、今現在もなお、努力を進めているところです阿蘇中学校によりますと、今後も3密を避けながら、手洗いなども徹底し、無理のないよう、段階的に練習を進めていき、県教育委員会からの発表を受け、6月21日からは、練習試合なども開催できるようになるということです。